驚愕のパンチ力でスタジオを騒然とさせる場面があった。スポーツやアクションのチャレンジ企画でたびたび突出した身体能力を見せてきた部屋。この日はパンチングマシンを使ったキンプル5企画の中で平均値をはるかに上回るとんでもないスコアを叩き出したのだ。 メンバー5人がそれぞれパンチを打ち、その合計スコアが1000キロ以上になるよう目指す同企画。長瀬角や神宮寺裕太、岸裕太、高橋山ら他のメンバーが160ケラ190キロの記録を出し、5人目に登場した平野の時点での合計は713キロ。 チャレンジ成功とするには、最後の平野が287キロ以上というハイスコアを叩き出さなければならない状況になった。腰をひねり、勢いよくミット部分にパンチを放つと、明らかに他のメンバーとは重みが違う強烈な音が響き渡り、進行役の劇団一人も、おお、これは違うパワーが化け物だ、よ。と、驚愕。 成人男性の平均スコアが約120キロと紹介される中、平野のパンチは288キロと表示され、見事チャレンジをクリアした。男性の平均スコアの2倍以上という数字も驚異的ですがファンが注目したのは同じパンチングマシン機種ソニックブラストヒーローズに挑戦した格闘家ナスカワ天心のスコアです。 2020年7月の YouTube 動画の中で、ナスカワは自信ある、新記録出したいですね、と意気込み、強烈なパンチを披露。そのスコアが272キロだったことから平野や金プリのファンの間では同じ機種のパンチングマシンでナスカワ天心超えてどういうことアイドルだよね聖すぎる。 この顔で、こんな数字出るの、鬼ギャップやな、などの声が飛び交っていました。テレビ誌ライター。2021年には、何わ男子のメンバーも浅草花屋敷にて同期種のパンチングマシンに挑戦。最も高い数値を出したのは、藤原上一郎の148キロで、やはり平野がいかに化け物級かがわかる。